こんにちはスーパーアクション技師の安田です今日ご紹介させたい商品はバートルさんの TC250 ですこれはサーモクラフトのパッドになりますでこちらをこれから装着してみますこちらのベースとですねサーモクラフト対応のベースト。ですこちらへこういう風に取り付けていきますここでボタンを留めてこの中ですねでこのコードは この穴から出してくださいこういう感じですねこちらあとバッテリーこれは夏用のバッテリーありますけどこれを装着していただきますこれで完成ですこちら13ボルトでだいたい3時間ぐらい52度10ボルト45度 4.5 時間8ボルト40度 7.5 時間までいきますとても温かい商品になりますので皆さんよろしくお願いします